こんにちは、色彩ギッツです。私たちが踊る曲は、今村組の音神という曲です。私とさくらちゃんは、このイベントでお休みに入るので、全力で踊ります。応援よろしくお願いします。 「風の棚にき」「勝てる戦も彩りと男まさともよ」「雨ぶた紅白もよ」<音楽> I don't know. you、no. はい、ありがとうございました可愛 い, いですねカチューシャがまたね